DBCS の藤原です。でえっ、ー、と気象疾患、遺伝性疾患、難病に関わるソフトウェアの開発とデータ整備を、えー、と専門にしていまして、担当のサービスは PubCase Finder、難難病のオントロジの難度、あと難病データというものをえっ、ー、と作っています。今日はえっ、ー、とまあ疾患表現系解析というテーマですけれども、主にこの気象疾患、遺伝性疾患、難病を中心に。 発表させていただきます。まず気象疾患、遺伝性疾患難病についてなんですけれども、これ簡単にご説明させていただきます。で、こここれはあのアメリカのノードという患者団体、最大の患者団体がありまして、そこが出している統計情報を基にしています。まず気象疾患なんですけれども、これは国によって定義が異なりますが、アメリカ では患者数が20万人以下ですねアメリカの人口が3億3千万人ぐらいなんですけれども患者数が20万人以下の疾患を希少疾患と定義していますこれはおおよそ 1,700 人に一人という割合になりますで、この希少疾患の種類数は 7,000 以上あると言われてましてただ 7,000 以上の中で治療法があるのは 5%, 5だけというふうに言われていますで えー、1,700 人に1人の疾患なんですけれども 7,000 種類も種類数が多いので10人に1人はですねこのアメリカで10人に1人は気象疾患何らかの気象疾患の患者さんであるというふうに言われています。でまた 8, 気象疾患の 80% が遺伝性遺伝性の疾患というふうに言われています。で難病なんですけれどもこの難病っていうのは日本でよく「難病難病て」えー、と言われてまし て, 難病のて日本の定義は「 医療費の女性のですね対象となる指定指定難病三百三十三疾患とあと小児慢性特定疾病七百六十二疾患ですねこの医療費のに女性になるこれらの疾患を日本は難病というふうに呼んでいますでこれを前提に今からお話を進めさせていただきますでまたこのギットハブのところに、えー、今日のすみません講義で使う、えー、ですねこの ソフトウェアですね、データベースのリンクが表示されてますのでここも見ていただきながら、えー、今日の講義を聞いていただければと思いますで内容なんですけれどもまず最初に、えー、と人の表現形を活用するということで人の表現形を活用しながら疾患検検検索、索、索症例バリアント検索をしていただきますで。その次にオントロジーでデータベースを統合するっていうふうに。 なんですけれどもこれはまず表現形を用いてデータベースを統合して情報を取得するということと2番目には今度は難病ですね難病の疾患名を使って情報を統合して情報を取得していただくということになります。で最後に希少疾患遺伝性疾患難病をキーワードで検索するということで国内外のですねさまざまなデータベースを使って 疾患を検索してみましょうということをやってみます。で、まず、えっ、ー、と、人の表現系を活用するんですけれども。この希少疾患遺伝性疾患はですね、未診断、診断がつかず、診断がつかない患者さんっていうのが非常にたくさんいます。で、近年では次世代、次世代のシークエンサーを用いて、ゲノム解析が各国で行われているんですけれども。その診断率がですね、大体、えっと、四十、最大で四十パーセントと言われています。 なのでシーケンシングしても 40% の方しか診断がつかずに残りの 60% の方は診断がつかないという状況になります。でまたあの全ての方がこの簡単に今まだあのシーケンシングを受 け, る受けれるわけではないのでまだ多くの方が診断がつかずに困っているというような状況になります。でこのように、えー、診断がつかない方は従来通りですね、えー、臨床の先生が患者さんの症状を見て、えー、と診断をつける必要があるんですけれどもただ この疾患数がです、ね、7,000 以上というふうに非常に多いですねで多いのに比べて各疾患の頻度が、まあ、希少疾患なので低いということで1人の医療者が十分な症例数のです、ね、診療経験を積むことが非常に困難ということでその症状の組み合わせから診断に至るっていうのは、まあ、この希少疾患遺伝性疾患難しいということをこの慶応の小崎先生とかも言われています。でそこでこでの 症状の組み合わせから診断に至るための手助けをするということで私たちはパブケースファインダーというツールを作っていますこれは症状をですね、えー、と未診断の患者さんの症状をいくつか入力していただいてそこから関連性の高い疾患を検索するというようなツールになっていますでこれは Google でパブケースファインダーというふうに検索していただくと出てきますしあとはこの 今日のですね、GitHub の方の資料を見てあ、GitHub の方を見ていただくと、そこにパブケースファイターのリンクがありますので、これをクリックしていただければと思います。で、このように、えー、と最初テキストボックスが出てきます。で、この中に、えー、と患者さんの複数の症状を入力していただきます。で、これ、Google とは違って、フリーのテキストを入力するのではなくて、 まあ、あの最初はフリーのテキストを入力しますここにですね今出ているのは「耳」という字と「えー、と台」という字をスペースを空けて入力していますそうするとこの「耳」と「台」ですねという漢字を含む症状のリストが出てきますのでこの中から目的の症状を選択していただきますクリックする と,、えー、とそれが上の方にですねこの今貧血とか横断ってタブーになってますけれどもこういうふうにタブー表示でギュッと出てきます で複数の症状を入れていただいて検索ボタンを押すとこのような結果ページを見ることができます。でこれはまず今表示されているのは遺伝性疾患ですね OMIM というデータベースの遺伝性疾患7300件ぐらいあるんですけれどもそこその疾患を1位から7300位までランキングします。1位から7300位ままでで出てきます。すこれは、最初にに、入力した患者さんの症状です、ね、症状状ね。セットと関連性が高い順に ここののの疾患がランキンキグ表示されますのでこの上位にランキングされた疾患というのがこの患者さんの診断候補として可能性が高いというふうに見ていただくことができます。でこのタブはあの遺伝性疾患オミグなんですけれどもその横のタブの方をクリックしていただくと気象疾患ですねこのオーファネットの方の気象疾患のデータベースを使って1位から 4,600 位までの気象疾患をランキング表示しますこれれも同じようにランキンキグで表示されています。 もうちょっとこのインターフェースのご紹介なんですけれどもえっ、ー、とですねこの最初にですね症状を入力するところが少し面倒なんですねなのでそこを入力する支援機能っていうのを充実させていますでまあここ最初ですねと耳と台という漢字をスペースを空けるとそれに部分マッチするやつが全部出てきたりだとかあとはこれ英語でも英語の症状名でも、えー、と検索することができますであとこの 最この今横断とか貧血ってあるタブをクリックしてあげるとこういうモーダルの画面が出てきます。でこのモーダルの画面のところを見るとその今クリックしたタブの症状に関する詳しい情報とあとこれあ後で紹介しますがオントロジーというですね症状のオントロジーというのを使っていてこの症状の上位概念と下位概念とかよりとより 具体的的なな症症状状とととかより抽象ががってていいるんでですすねでそういうのを 見, 見ていただくことができます例えばこの左下の画面のところですと「短い指」っていうのがあってそれをクリックするとその短い指の解概念としてこれですね何番目の指が短いかっていうより具体的な、えー、と症状が細かく出てますね。でこのこういうふうに、まあ、最初は短い指で検索しておいてじゃあ2番目の指が短いっていうふうに、えー、と置換して変更することができるような、えー、とこともできます。 であとはこの人のですね 3D のマネキンみたいなのを表示することができます。表示してあげてこの体のパーツをクリックしてあげると今角膜のところをクリックしてますけど角膜をクリックしてあげるとこの角膜に関連する症状の一覧がここに出てきますのでそこから、えー、と目的の今入力したい症状というのを入力することもできます。で、えー、と今のはもうすでに実装してあるんですけれども今実装中の機能としましては、えー この診療録をです、ね、入力してあげてそこから自動的に症状を抽出する機能というものを今開発中になっています後でちょっとデモをお見せしますけれどもこれもうここに診療録を入れていただいてボタンをクリックするだけで自動的に取ってくれるので簡単にパブケースファインダーを検索することができますでこの中身がえっと パブケースファインダーがどのようにして動かされているのかっていうのを簡単にご説明しますで一番こう重要な、えーとですね、技, 術と技術というかあれは、えー、とオントロジーを使っているという点になりますでオントロジーはヒューマンフェノタイプオントロジーっていうのを使っているんですけれどもこれは患者さんの症状を集めたものになります でオントロジーなんですけれどもオントロジーっていうのは特定のドメインで蓄積された知識を標準化して計算機が管理処理しやすい形式で表現できる構造化データっていうふうになります。というふうになります。まあそのまあ、この今回の場合ですとこのヒューマンフェノタイプオントロジーっていうのは人に生じる症状をですね、えー、と集めてきて詳細かつ標準化したオントロジーで、まあ、この人の症状の用語集みたいな感じになるんですけれども1万5千個の症状がえっと含まれています。 で先ほどちょっと言いましたけれどもこのオントロジーっていうのはまあ、それぞれこれそれぞれが、えー、とこのノードが症状になっていますでこのノードが階層的になっていましてえっ、ー、と上の方からよあのジェネラルな症状がより具体的なスペシフィックな症状にえっとつながっているっていう感じになりますねこれ上の方からこうきて頭痛が来てさらに詳しい偏頭痛っていうような形で情報がつながっています用語がつながっていますでそれぞれの用語に対してしょえっ、ー、とさらに情報をコンピューターが扱い 扱いやすい情報が詰まっているんですけれども今この偏頭痛っていうノードですねノードに対する情報がこの右側の表で表示されているんですけれども、えー、とこの偏頭痛これ英語になってますけれども偏頭痛っていうラベルだったりだとかあとは類義語も入っていますしあとこの偏頭痛の ID ですね ID が何かとかあとは他のあのー、この偏頭痛の定義とかも入っています。 でこういうのがセットになっているオントロジーというものを使って、えっ、ー、と症状を記述しています。で、このヒューマンフェルタビオントロジーというのを使っているんですけれども、どのようにえっ、ー、と使って、えっ、ー、と先ほどの疾患のランキングを出しているのかっていうのをがの簡単な説明なんですけれども、えっ、ー、とまずこれですね患者さんのまあこれ診療録ですよねがあります。で、これに対してまあ何らかの疾患の との類似度を求めてあげます求めてあげてランキングを出すんですけれども、えっと、まずこの患者さんの診療力の中にあるえっと症状っていうのをこの HPO さっきのですねこれさっきあのこういうのですね診療力を入れて自動的に HPO の ID に変換してくれますけれどもこういうのを使えばえっとここから自動的に このヒューマンフェノタイプオントロジーの ID のリストに患者さんの症状セットをですね変換してあげることができます一方で、えー、とこれはですね疾患、まあ、この患者さんとある疾患の、えー、と症状セットの類似度を求めてあげるんですけれども、えー、とこの疾患の症状セットっていうのはこの OMIM とか o フ a n e t っていうデータベースが提供してくれていますでどういうものかといいますと例えばあのモヤモヤ病っていう希少疾患があります この気象疾患にかかると知的障害とか脳質拡大だとかそういう症状がありますよっていうデータをこのオニムとかオーファネットっていうデータベースが紐付けてくれてます疾患に対してこういう症状が出ますよっていうのを紐付けてくれますでその時に、えー、とこの「知的障害とか脳質拡大」ってい う, う自然言語を紐付けるんではなくて HPO のですねこの HPO の ID にして紐付けてくれます紐付けてくれるのでその、まあ、情報の標準化ができているということになります なののでこの疾患にある疾患にて例えばモヤモヤ病っていう症状として自然原稿じゃなくてこういう HPO の ID のセットがこのようになるのでこの HPO の ID のセットと HPO の ID のセットの類似度を求めてあげてえと例えばこの患者さんとモヤモヤ病の患者疾患の類似度を求めてあげる。でまあお身ぶの場は 8,000 疾患ぐらいあるのでその 8,000 疾患全部に対してその類似度を求めてあげて類似度順でランキングすると先ほどのパブケースファインダーの。 ランキング結果ができることになりますで。もう少し詳しくその類似度を求めるところをご紹介しますで。この先ほどのこの患者さんの症状とか疾患の症状が HPO で記述されて、その HPO を使ってデータのセマンティックスを活用した類似度計算っていうのを行っています。でこの例ですと今ですねこの頭痛に関するところの HBO の中のツリーを切り取っているんですけれども頭痛っていうのがあってその下に変頭痛だとかですねまあ偶発性頭痛だとかそういうのがつながっています。さらにその頭痛の下により具体的な前兆ありの頭痛と前兆なしの頭痛とか、まあ、こういうふうになっているんですけれどもまず最初にそれぞれのこの濃度ですね濃度に対してこうスコアを振ってあげます。そののスコアっていうのは、まああの ジェネラルなななほほどどスススココアアがが低くてよりスペシフィック高いといとううふうになりますこれ今頭痛だと1っていうふうになりますし1っていうスコアですし偏頭痛の前兆ありとか前兆なしっていうのは5とか6っていう高いスコアがつけられています。それはここの2つの式で計算できるんですけれどもであらかじめそれぞれの濃度に対してスコアを計算しておいてで、えー、と今ですね このある患者さんの症状と疾患のある疾患の症状ですね1その2つの患者さんの症状と疾患の症状の類似度っていうのがこの計算式で求められますでこれどういうものかといいますと例えばこの例にあるんですけれども患者さんの方がですね偏頭痛前兆ありっていう症状があったとしますで疾患の方も偏頭痛の前兆ありっていう症状があったとしますそそうするとその 二つのですね症状はここで一致するのでそのスコア5という高いスコアが与えられますより具体的な症状で一致しているので高いスコアが与えられますでもう一つの例は患者さんの症状が偏頭痛で疾患の症状が偶発性頭痛だった場合にえっとですねこのまあ全然違う全然違うというか違う症状ですよね違う症状なので一致はしていないんですけれども このツリー上ではですねこの遡るとなのでこの2つの例だと頭痛っていうところでは一致するのでスコア1というまあ先ほどみたいにより具体的な症状で一致した時はスコアが高いんですけれどもまあここだとスコア1という少しスコアが低くなりますでも全くスコアがつけられないわけではなくて頭痛という意味では共通しているよねっていうことで。 スコアを与えてくれるというふうふになりますでこのようにして2つの症状が、えー、この患者さんの症状と疾患の症状の一度、えー、と類似度を求めることができましてさらに今求めたいのはこの患者さんの複数の症状セットとこの疾患の複数の症状セットの類似度を求めたいのでそれはここのこういう式で、えー、と求めてあげることができます。まあ、簡単に言いますすととこここのの症状とでこの中でで一番こうですね 類似度が高くなるやつを一致させますでこの症状に対して類似度が一番高くなるやつに対して一致させるとそういうふうにしていってスコアを求めてあげてもともとの患者さんの HPO の ID のスコアを全部足したものが分母にあって今この一番一致したところのスコアですねそれを分子足したものを分子に持っていくるというふうになります。 0から1の間にスコアがなりまして1に近いほどスコアが高いことこになってそのスコアをランキングで出してあげるというような計算をしています。でえっ、ー、とですねこういうので計算を求めてえと今までパッケージファインダー提供していたんですけれどもこのですね希少疾患とかですね遺伝性疾患っていうのは こ, のこれある論文から例を取ってきたんですけれども。 この疾患にかかるとです、ね、この疾患にかかっているこの患者さんは同じこの疾患にかかっていてで同じ遺伝子に変異がある患者さんなんですけれどもでこれそれぞれがこれ症状を表しているんですけどその同じ遺伝子に変異があるのに遺 伝, 子の場所遺伝子の変異がある場所が異なるのでこれだけ症状が異なってますよっていう例になります。 なので同じ疾患の患者さんでも変異がある場所によって非常にこう症状が変わっていて症状はあの多様だということを表している図なんですけれどもこういうのに、えー、と耐えるような、えー、とアルゴリズムにしなきゃいけないということになっています。あの先ほどど言いましたけどある疾患にかかったらこていうのをデータベースが提供してくれてますけどそのある患者さんが全然違うところにバリアントがあると今まで報告されてなかったような症状をき、えー、たすことがあります。 なので全然こういうえっと違う症状とかを入力されてもきちん と, えっとランキングがうまくできるように今アルゴリズムを改良していますちょっとそのノイズにつく強いっていうような感じのアルゴリズムに改良していましてあのノイズがあるようなシミュレーションデータをわざと作ってあげてこのノイズにる強いアルゴリズムに改良しましたでえっとこの 新しいパブケースファインダーのアルゴリズムを新しくしたんですけれどもでこういうですねシステムはまあ Google と一緒でえとなんかキーワードを入れてランキングを出してくれるんですけれどもど の, あのパブケースファインダーに似たようなツールたくさんあるんですねそれはあの今日の GitHub の方でですねえとお見せしてますけどえとパブケースファインダーだけではなくてフェノマイザーだとかリリカルだとかですねシンドロームファインダー GDDP あといろんなツールがあります。これをクリックしていただいて後で見ていただければと思いますけれども、こういうツールがある中で、まあ PubMed Finder は日本語が使えるっていうところがあの一つの利点ですけれども、あとはそのそれらと比較して、あの大事なのは疾患をランキングさせてそのランキングの精度が高いかどうかっていうのをきちんと評価してあげる必要があります。で、これがあのその疾患のランキングの精度を評価する。 指標として我々が使っていて、まあ他の論文も同じ指標を使っているんですけれどもこのリコールというものを使っていうのをどうやって計算しているかといいますと実際の患者さんのですね遺伝性疾患希少遺伝性疾患の患者さんの症例データセットを集めてきまして例えば100件200件集めてきましてでそれぞれの患者さんはでに診断がついているとします診断がついていてさらに症状のセットも持っていてそういうデータセット評価用のデータセットを準備してあげて でこのそれぞれ例えば症例1ですと症例1の患者さんの症状をパブケースファインダーに入力してあげますでそうするとパブケースファインダー1位から 7,000 位までランキングを出してくれるんですけれどもこの中で、えー、とこの患者さんすでに診断がついているのでその診断名がこの1位から 7,000 位のランキングの中でどこにあるのかっていうのを見てあげますで例えばこの例ですと 2, 2番のところでちゃんと一致していたというふうに見られます で2番目の症例は、えー、と6位のところになっていたとでこの、まあ、全部やってってるとしますでこのように見たときにこのリコールっていうのは今例えばリコール5っていうのはこの5位以内にちゃんと正解が入っていた症例数が何個あったのかっていう確率になりますなのでリコール5っていうのはこの全症例ですね今 N 個例えば100個あったら100あって この中で100個中にこのちゃんとランキングを出してあげて5位以内に正解が入っていた症例数ていうのを入れてあげてあげます。なのでこれも0から1の間になりまして1に近ければ近いほどこのランキングというのは精度が高いというふうに見ることができます。で,、えっとですね、こういう指標を使ってあげてあのパブケースファインダーだけじゃなくて複数のツールがありますので。 それらののののツールととこのランキンキグの精度というのを比較しましまたで。フェノマイザーこれ昔から非常によく使われているフェノマイザーとあとこのリリカルっていうのは昨年出てきた今精度が一番高いと言われているツールとあとあの元々のアルゴリズムを使っていたパブケースファインダーとアルゴリズムを新しくしたパブケースファインダープラスというこの4つで精度を比較しました。 でえー、と実際のです、ね、カナダのケアフォーリアーっていうところから実際の患者さんのデータをです、ね、症例データ250セットぐらいをいただきましてそれを使ってランキングを全部出してあげて、えー、とこのリコールというので、えー、と評価しましたで例えばこれトップ1今トップ1のところを見ていただきますとこれどういう意味かと言いますと先ほども言いましたけれども1位にですねちゃんと正解が来る確率ですねになりますでこれトップには 2以内に入る、まあ、トップ5は5以内にトップ10はトップ10以内に正解がちゃんと来る確率になりますなので、まあ、トップ10っていうと Google でも検索結果として10件最初のページに10件出てくると思いますけど u b c ケースファインダーもあの検索の1ページ目にですね10件の、えー、と結果を表示していますでそのちゃんと1ページ目に、まあ、Google とかでも皆さん1ページ目か2ページ目ぐらいしか見ないと思いますけど まあ、その1ページ目の中に正解となる疾患がちゃんと入っている確率っていうのは、まあ、パブケースファインダーの新しいやつだとだいたい 46%7% ぐらいってことですね 0.460.47 ぐらい、まあ、0.5 ぐらいの確率でちゃんと正解が入ってくるっていうことになります。でこれ全部見ていただくと分かりますけれども新しいアルゴリズムを使ったパブケースファインダーっていうのは一番精度が高いってことを、えー、と示すことができますできました。 で実際にパブケースファインダーを今から使ってみたいと思いますでこのえっとですね GitHub のこのリンクのパブケースファインダーをクリックしていただきますでそうするとすいませんこの画面が出てきますので、えっと、このパブケースファインダーの画面に症状を入力しますけどそのサンプルとして、えっと、このですね ゲイテンマタラソさんの症状を入力したいと思います。で、この方はえっとですね、ネットフリックスっていうサービス皆さんご存知だと思いますけれども、その中で有名なコンテンツとしてえっとストレンジャー・シングスっていうドラマがあるあります。そのドラマの主人公の一人のえっと方なんですけれども、この方自体がですね、気象疾患にかかってて、まあその設定、なおかつその設定でこのドラマに えっと出演しているということで、まああのこの疾患に対する認知度も高まったんですけれども。でその疾患っていうのが鎖骨えっと頭蓋異形性症っていう疾患になります。でこの疾患。の症状を入れてみて、実際にこの疾患がどのランキンどういうふうにランキング出てくるかっていうのを試してみます。でこの。 鎖骨頭蓋形成こっちはこれオーファネットのオーファネットジャパンっていうのこれ後から紹介しますけれどもオーファネットジャパンっていうのがありましてこの疾患に対するいろんな情報を日本語で提供してくれていますこの鎖骨頭蓋形成不全症っていうこっちの名前になっているんですけれどもこれの中にこの臨床像として主な臨床あの兆候は何々ですっていう症状が書いてありますこの赤い四角の中にですねこの症状を まあ、これ正解となるこの症状を入れて実際、この疾患がランキングに出てきたら上位に出てきたら正解とい う, かということになりますけれどもこの症状を入れてみますここにサポーツというのを入れて入れます。 なんかこれえと検索結果がうまくちょっと出ないみたいなんですけどすみません本当ですとここに鎖骨っていうのを入力する と, えと鎖骨に関連する症状がバーッと出てきます今ちょっとすいませんこの出物とうまくいかないですで えー、と皆さんにも入れていただきたいんですけれどもこのまあ鎖骨とか入れてみてあとはまあ鎖骨無形成とか入れなくても鎖骨形成とかスペース形成とか入れるとこういうのが出てきますので、えー、とまずこの鎖骨無形成定形成っていうのを入れていただきます。で次にまあ大専門とか入れていただきますとこの大専門に関連する症状がバッと出てくるのでその中からこの 大, あの大専門の閉鎖遅延っていうのを選択して入れていただきます。 あとこのですね歯がなかなか放出しないという遅延というの症状を入れていただくために放出歯でスペースで放出とか入れていただくとこれ出てくるのでこれも入れていただきますあとこの入歯が残ってしまうっていうのもありますのでこの入試とかで入れていただくとこの症状を入力していただきますでこの4つの症状を入力していただきまして実際にえと検索ボタンを押していただきます と, えとこのランキングが出てきます 今度ランキングを見ていただきますと、一番最初に鎖骨頭蓋骨、えー、と異形成っていうのが、えー。ちゃんとランキングで出てきます。で、こういうふうにして、えっ、ー、と見ていただくことができます。このパソコンだとちょっとうまくデモがいかないんですけど。えっ、ー、と、皆さんのパソコンでうまくいっているといいなと思います。 はい、で、えー、とじゃあちょっ と,、えー、と次に進みますと、まあ、この4つのですね、えー、症状主要な症状を入れたらちゃん と,、えー、とランキングの1位として出てきたっていう結果になっています。で、えー、とちょっともうちょっとこ、えー、パブケースファイン e r のインターフェースに関してご紹介したいんですけれどもつながりが悪いのかサービスが重くなってしまっているのか。 こっちの画面プレゼンの画面で紹介していきますとこの遺伝性疾患のタブで、えー、とランキングが出ますけどこっちの気象疾患というタブを押していただくと気象疾患のランキングが出ますでえっ、ー、とですね、まあ、ここでその表示件数とかも変更することができますしできますあとですねこの共有とダウンロードっていうところを押していただくとこの結果を共有するためのリンクとかですね あのを表示することができますこのサービスを共有するためのリンクを表示することができるのでそ の,、まああのリンクというか URL を皆さんに共有することによってこの情報ですね結果情報を皆さんで共有していただくことができます。であとはこのデータをですね CSV 形式とかであの全部一括でダウンロードこの結果を一括でダウンロードすることもこのダウンロードというところからすることができます。で 先ほどえっとこのですね四つの症状を入れてちゃんとランキングが一位に来ましたけれどもあのノイズに強くしたっていうあのアルゴリズムをノイズに強くしたっていうふうに言いましたけれども全く関係ないヘルニアみたいな症えっと症状をここに入れてもちゃんとこれが一位に来ているっていうのが見えますなのでこういうのも他のあのですねフェノマイザーとかリリカルとかですねそういうツールと比べてみてそのノイズみたいなのを入れてもちゃんと目的とするするですね疾患が一位に来るのかどうかみたいなのも リンクから確かめていただければなというふうに思いま す,、はいでですね、次は、えー、と症例を、えー、と検索してみたいんですけれどもどうです、ね、この症状を、えー、と入力していただきますで入力して先ほど の, あのこうパープケースファインダーの結果画面のところでですね 遺伝性疾患とかランキングが出てきましたけれどもその中でこの「公開症例」っていうタブがあります。でこのタブをクリックしてあげると今度はこの症状に関連する症例を検索することができます。でこの「症例」っていうのは世の中で公開されている症例っていうのがあります。でこれ、えーと 2万5千件ぐらその症例っていうのは遺伝性疾患だったり希少、えっと、疾患の患者さんでなおかつ診断がついてないような患者さんの症例が公開されているので、まあ、この今入力した患者さんと情報が近いような世の中の症例を検索することができます。でパブケースファインダーではこのうち1万 9,000 件ぐらいを検索できるようになっていましてこのようにこの今入力した症状に関連が高い順に 症状が近い順にこの症例を世の中の症例を検索することができます。でもう一個パブケースファインダーでできるのはバリアントを解析するっていうことができます。でパブケースファインダーでバリアントを解析するっていうのはどういうことかっていいますとこの未診断の患者さんの、えー、とシーケンシングをしてあげます。でこれこの例だとですねこれレビュー論文なんですけれどもシーケンシングをして診断をつけるっていう、えー、とワークフローになってるんですけれども。 この前原の解析をしてあげてバリアントをこうどんどんどんどん絞り込んでいく過程の中で、えー、とフェノタイプを使ってバリアントをフィルタリングするっていうこと、えー、と, ところがありますでこれをここのところをパブケースファインダーを使ってフィルタリングすることができますでこれですね患者さんの症状を HPO にここ変換していますでこの HPO を使ってこのバリアントをフィルタリングするっていうのが、えー、と次のページなんですけれども このバ リ, ントをです、ね、バリアントが載っているところの遺伝子のリストをこのように入力してあげます。でこの症状も入力してあげます。で検索ボタンを押すとこの今絞り込まれた遺伝子の中でこの症状に関連性が高い順にですねこの遺伝子がランキングされます。なのので、えーと、フィルタリングをするとに、まあ、この 遺伝子がフィルタリングの候補残るフィルタリングとして残る候補として可能性が高いとか、えっと、見ていただけるんですけれども、まあ、具体的なやり方はです、ね、このバリアントデータ検索バリアントデータのです、ね、達人レシピ本というものがありますのでこの中にです、ね、実際にやり方が書いてありますのでそれを見ていただければなと思いますで今言ったバリアントの解析だとかの他のツールとかもあの GitHub の方に、えっと、リンクを載せてありますので そちらの方の他のツールも試していただければと思います今度はオントロジーでデータベースを統合するということをやっているのでそれのご紹介をしますでこれはあのですねえっと HPO ですね先ほどから出てくる Human Phenotype Ontology っていう HPO がいろんなデータベースに現在採用されています でここに出てくるのたくさん有名なデータベースを載せていますけどこれらのデータベースが症状をですね記述するのに、まあ、横断っていう症状があったらその横断点自然言語で書くんじゃなくてこの HPO の ID で症状を登録しています。でこのようにですね60以上のデータでに国内外の60以上のデータベースでこの HPO というのは採用されて使われています。こここうすることによってこれらのデーータベース をね、HPO を使って、えー、と情報統合ができる情報を横断的に検索することができるっていうようなことができるようになっていますでその一つの例としまして、えー、とマッチメーカーエククェンジジというプロジェクトがありますでこれはあのここに出ているですねあのこの症例のデータベースですね患者さんの、えー、と例えば日本ですと i イ a d っていう患者さんを希少、えー、疾患の患者さんを登録しておくデータベースがあるんですけれども そのの患者さんのです、ね、どんな症状があるかっていうのは全部 HPO で、えー、と登録されています自然言語で書くんじゃなくて HPO に直されて登録されていますでそのように、えー、と国内外のたくさんのです、ねえー、と患者さんのリポジトリがあるんですけれどもこれアイラードもありますし他のアメリカとかイギリスとかあのオーストラリアとかですねそれぞれの国で患者さんのリポジトリがありますでそのリポジジトトを統合しましまょうよっていうよいプロジェクトが このマッチチメーカーエクスチェンジです統合して類似度が高い患者さんを探してあげることによって新しい疾患を定義を見つけたりだとかです、ね、あとは類似する患者さんを見つけることによって同じ遺伝子が変異があるよねっていうことでその遺伝子が疾患原因遺伝子ですよっていう発見することができるとそういうことでたくさんすごくこの科学の発展に 貢献ししててているといる う, ようなプロジェクトになっていますでに88カ国の15万の症例がここで統合されていますでこの統合するときに一番役立っているのがこの HPO ですねそれぞれの、えー、とリポジトリの患者さんの症状が HPO で記述されているのでその HPO を使ってこれらの患者さんの情報を統合することができるというふうになっていますでこれがその、えー、と例になっているんですけれどもこれさっきと同じでさっきはあの ある患者さんの症状を HPO で記述して疾患の症状を HPO で記述しましたけどこっちはまたこっちの患者さんの症状を HPO で記述しますで本来なら日本のこの診療力と海外の例えばこのアメリカの診療力の類似度っていうのは、えー、ともう言語が異なるので求めることが非常に難しいですねただそ う, そうなんですけれどもこの症状をこの HPO に変換して登録してあげることによって簡単にこの類似度を求めることができるなので たくさんの患者さんの情報を統合して類似度が高い患者さんを簡単に探すことができるいいうふうふになっていますこのようにしてこの HPO っていうのがいろんなデータベースに採用されることによってその症状を基準にしてたくさんのデータベースが統合的に利用することができるような環境が整っていまして。 でその応用例として今紹介したマッチメーカーエクスチェンジみたいなプロジェクトがあったりだとかあとはパブケースファインダーもそうですねパブケースファインダーみたいな診断のこう、まあ、支援をするようなツールっていうのはあの疾患この疾患にかかったらこういう症状があるよっていうのが先ほど紹介しましたけれどもあの HPO にこの疾患に対してこの症状があるっていうのは HPO で登録されているのでそういう情報を登録してあ統合してですねパブケースファインダーみたいなツールが作られていると。 このように一つの HPO っていうオントロジーが複数の多くのデータベースに採用されることによっていろんないいことが起きてますよっていう例になっています。でこの例があるんですけれどもそうですねじゃあ日本の難病情報がどうなっているのかっていう例をご紹介させていただきます。 で日本の難病を最初にご紹介しましたけれども指定難病が333疾患で小児慢性特定疾病が762疾病ありますでそれぞれの疾患に対して研究班っていうです、ね、臨床医の先生がグループを作ってそれぞれの疾患に対して研究班っていうのが作られていますでその研究班の先生たちがこの難病に対してそれぞれの難病に対しての情報っていうのをまとめてくれています 疾患の定義だとか診断の基準ですからねあと疾患の原因症状治療法を呼なのはですねこういう非常に重要な情報をそれぞれの疾患に対して日本語でまとめてくれているの で, でそれらはウェブで公開されているので非常に重要なリソースになっています。でこれは後で紹介するんですけれども難病に関連するような、えー、とデータベースっていうの国内のデータベースも非常にたくさんあります。でこういういデデーーーータタベベススがあるんですけれれれどもそれぞれのデータベースが 例えばですね、疾患名を共通の先ほどヒューマンフェノタイプオントロジーみたいな共通の ID が振られていればこういうのを横串にして全部統合して検索することができるんです。統合することができるんですけども現状ではですねそれぞれのデータベースが疾患名を自然言語のそのままで書いているので。 簡単にこれらのデータを統合することができないというような状況にありますでそこで私たちは現在難病オントロジーっていうオントロジーを構築していますでこのですね難病オントロジーはあのですねでにこのそれぞれの研究班の先生たちがですねこの公文書だとかそういうのを出していただいているんでそこから疾患名とその、まあ、疾患名の英語名だ 英語名とかですねあとは疾患の概要だとか類義語だとかあとこの疾患にかかったら例えばサブタイプの疾患としてタイプ1タイプ2タイプ3があるとかより詳しい疾患のサブタイプの情報だとかですねそういうのを全部、えーとまあ、機械と手作業を使って抜き出して難病ののの疾患名のオントロジーいいうのを現在作っていますでこれができるとこれらの情報を統合することが将来的にできるんじゃないかと思って。 現在作っています。で、この難病トロジこれえっ、ー、と先ほどの HPO と一緒でツリーになっています。これあのバイオポータルっていうので見ることができて、この GitHub からリンクがありますけれども、えっ、ー、と一番上のルートのところに難病というのがあって、で難病の下にこの指定難病と小児慢性特定疾病があります。で指定難病の下を見ていただくと、まあたくさんの疾患名が出てきて、さらに疾患名がどんどん階層的になっているんですねえっ、ー、となっていて。 まあ、大体 2,500 個ぐらいの疾患がこのように集めることができましたの で, でそれぞれの疾患に対してですね、えー、と日本語で疾患名だとか英語の疾患名だとかあとは疾患の定義あとこの疾患の ID を我々がちゃんとつけてます。なのでこの疾患の ID を他のデータベースが採用してくれればこの ID を使って複数のデータベースから難病に関する情報をガッと取ってくることができる。 っていうのが将来的にできるんじゃないかと思っています。で、あとですね。このそれぞれのころ、難病のオントロジーっいうのを作ったんですけども、この難病のえっ、ー、と疾患名をですね。まず、英語に翻訳したやつ入ってますけれども、この英語の疾患名に対して、海外の疾患名とのマッピングっていうのを 行, 行っています。で、これま問答っていう海外でよく知られている。オントロジーとマッピングしてるんですけども、この問答っていうのは？ オミムとかオーファネットと紐付けられているので、つまりこの。難度と、問答っていうのを紐付けると、この日本の難病名をですね。海外のオーファネットだとか、オミムっていうデータベースと紐付けることができるというふうになっています。そうすることによって、えっと今まではですね、えっと日本の難病から海外の情報を拾おうと思っても。日本の難病と海外の疾患が紐付いてなかったので。海外の最新情報っていうのは、拾うことがなかなか難しいような状況にあったんですけれども。 これを使っていただくことによってオミウムとかオファネットの最新情報を拾っていただくことができますしまた逆にですね海外の方からは日本人が何病何病って言ってるんですけども何病って何だって思ってたのがこの難度を見ていただくことによって あ, あオミ m のこの疾患のことかえとオファネットのこの疾患のことかっていうふうに分かって日本の情報を海外に発信することができるっていうような基盤になると考えています。 で実際にですね、まあ、これちょっと古い情報なんですけれども、えー、とこの疾患数がまあ 2,000 個ぐらいあってですねこ れ,、まあ、これ一番見ていただきたいのは指定難病っていうのが333疾患なんですけれどもでそれぞれのし実際にですね私たちが辞書を作るとこの音頭辞書を作ると 1,007 疾患入っていたんですね。でこの一つの疾患に対してこの指定難病とか小児慢性特定疾病は このつでえねそういうのが多いんですけれどもそれはそういう公文書とか読まないとどの疾患が含まれているのかっていうのは今まで分かんなかったんですけれども何度を見ていただくとそのこのある疾患の中に含まれている疾患のです、ね、サブタイプとなるような疾患っていうのは全部こう先ほどのツリーの中で見ていただくことができるので簡単に取得することができるよ う, うになっています。 でそれぞれの疾患をこうマンの難度とオミムの疾患難度とオーファネットの疾患 と, こう、えーとですね、マッピングしてあげて、まあ、大体 こ, うこのぐらいが一致しているよっていうような情報になっています。で、まあ、あの難度を作ってこれをまあ国内のデータベースにです、ね、これからどんどん普及させていきたいというふうに考えています。ここれが普及することによって、えー、と後々 難病情報がが簡単にに統合するるることとできるという基盤になると考えています。でその第一弾としましてこの理化学研究所のバイオリソース研究センターの細胞材料室のところと協力しましてこ の, です、ね、この細胞開発室のところにですね疾患特異的な iPS 細胞っていうの を, を管理されていますここが管理されています。でこの疾患なんですけれども難病患者由来のですね えっと細胞もたくさん含まれています。で、この細胞数が全部で7200個あるんですけれども、そのうちえっと3分の1ぐらいは難病患者さんの由来の iPS 細胞というふうになっていまして、で、その難病のところにですね、普通の難病の名を書くだけじゃなくて、難度の iD を割り振っていただいています。で、難度の iD を割り振ったら、7000個中ですね、3分の1ぐらいえっと難度の iD を割り当てることができました。で、その 疾患数も疾患の種類数もこれ細胞数ですけれどもその 2,300 個の疾患あ細胞っていうのは355個の疾患からなるっていうふうな結果なんですけれどもこういうことをやることによって、えー、と難度の ID さえ分かっていればこのです、ね、iPS 細胞っていうものも簡単に検索することができるしまた他のデータベースにどんどんどんどんこの難度がですね普及していくと難度の ID を がわかるだけで、いろんなデータベースから関連する情報を簡単に検索することができるというふうに。という未来になると思ってますので、まあ、もしこの難度をですね。えっと、採用していただけるっていうところがありましたら、ぜひご連絡をいただければと思います。ですね、まあ、この、言いますけど、海外では、あの、H. P. O. っていうのがどんどんどんどん普及していって。それを統合することによって、マッチメーカーエクセンザーとか、パブケースファインダーみたいなツールがどんどんできていくっていう。 ことが行われているんですけれども日本でもこういうことをやることによって新しいですねこういう構造データを統合して AI を使うことによって新しいですねイノベーションみたいなのが起きるのではないかなというふうに考えています。ちょっと飛ばしまして最後にですねちょっと簡単に、えっと、気象疾患遺伝性疾患難病をですねキーワードで検索するっていうのを、えっと、紹介させていただきます。 でえー、と疾患を検索するデータベース、えー、と国内外にたくさんあるんですけれども、えー、と 国, 外国外と国内のです、ねえー、と対応関係にあるデータベースがいくつかあるんですね例えば OMIM オミムに対応するのが URDBMS とかあとオーファネットはオーファネットジャパンジンレビューズはジンレビューズジャパンメドジェンは難病データというふうに対応してきますので、ね、これらを簡単に紹介しますでその他の他デーータベースも紹介させていただきます。 これ後で皆さん、えーとまあ、実際にこのまた、えー、と GitHub のところにですねこれらのデータベースのリンクを載せましたので実際にアクセスして検索していただければいいかな検索していただきたいと思いますでその、まあ、皆さんの興味のある疾患をですね、えー、とサンプルにして一度全てのデータベースを検索していただくと良いと思います でここの資料ではですねこの遺伝性球状赤血球症っていう疾患を例にして、えー、検索結果を載せています。これはですねあの赤血球赤血球がありますけれども普通の赤血球はこう、まあ、ドーナツみたいな穴開いてませんけれどもドーナツみたいな形になってますがこの疾患にかかるとこの膜タンパク質がい く, いくつか種類があるんですけれどもどれかの膜タンパク質が変性してるんですね。 そうするとこのようなドーナツみたいな形じゃなくてまん丸になってしまうとまん丸になることによって、えー、と脾臓とかでですね脾臓でこれ赤血球じゃないよっていうふうに誤認識されてこれが壊されてしまうんですね破壊されてしまって、えー、と血が足りなくなって貧血になってしまうっていうような疾患になりますでこれ「スミロろサイトーシス」っていうふうになってますのでこれをキーワードにしてそれぞれのデータベースを、えー、と検索した結果を載せています でまずこれオミムに入力していただきますと、オミムで検索するとこのようにですね。先ほどどのタンパク質に変異があるかによってそれぞれタイプがサブタイプがあるんですけれども、これタイプ1からタイプ5までのやつがあります。でそれが出てきます。でオミムっていうのはあのこの検索したところのですね、先ほどにこのシャープとかアスタリスクが付いてあるんですけれども、それによってこのエントリーの種類っていうのが分けられています。 ここに、えっと、載せたんですけれども、この遺伝子だったら、このアスタリスクだとか、あとはプラスがついています。で、このフェノタイプというか疾患ですと、このプラス、クシャープパーセント、あと何もついてないっていやつなんですけれども。このエントリー数というのは、遺伝子は一万六千ぐらい。疾患数っていうのは、九千個ぐらいのエントリーになります。で、この今の疾患をそれぞれ見ていただきますと、より詳しい情報を見ていただけることができます。 ちょっとどんどんいきますけれどもこのオミムに対して、えーとまあ、オミムの中の情報をより日本語に訳しているというか日本語に近い情報を入れていただけているのがこのの難病情報センタターーー URDPMS というデータベースですでこれをアクセスしていただいてこれは日本語でも検索することができてそうすると先ほどと同じようにです、ね、オミムに対応したエントリーが検索結果として表示されますのでこれそれぞれ見ていただけますとこの 日本語でですねおみむに近い情報が書かれていますので、まあ、英語じゃなくて日本語で疾患情報を得ることができます遺伝性疾患の情報を得ることができます今度気象疾患のデータベースで一番有名なのはフランスのインさんというところが、えー、と管理しているオファネットですオファネットは気象疾患 6,000 疾患ぐらいあってこれですね、まあ、先ほどおみむ 9,000 疾患ぐらいありましたけれどもこの気象疾患 6,000 疾患ぐらいになっていますで このスピロサイトウシスを入れていただきますと、えっと、出てきますけれどもここ1個ですねあのさっきオミムはサブタイプ12345って出てきましたけどオーファネットはサブタイプは出てこなくてそれをまとめた感じで出てきますので、まあ、そういうのもあってこのそれぞれのオーファネットによりこの疾患の詳しい情報がオミムみたいに載ってるんですけれども、まあ、特徴としましてはこの 希少疾患のデータベースなので何万人に1人起きるのかっていう頻度の情報があったりだとかあとこのオーファネットのいいところは多言語化され て, るっているとうころですあの複数の言語に翻訳されているのでいろんな国の人が使いやすくなっていてで日本でもオーファネット・ジャパンっていうのがあってえとこのオーファネット・ジャパンが今の疾患名を翻訳してくれてます。ま, まだ今117疾患でですけれれどもそれが日本語で えー、と得ることができまますすビューーーズっていうデータベースがありますでこれ800ぐらいのエントリーがあるんですけれどもこれはあのですねおみむとかよりもより詳しい、えー、と情報が入ってますので、まあ、あの遺伝性疾患 7,0008,000 ある中で800しかないんですけれどもより詳しい情報があります。で詳しく入ってます。でこれも「人レビューズジャパン」っていうのがありますので、えー、とそこが今800中200ぐらい翻訳してくれてるので。 200の情報を日本語ででることがききまますすけ足していきますけれどもメドジェンっていうのはあのこれは複数のデータベースを統合したような疾患データベースを統合したようなデータベースになっています。なのでエントリー数もすごい多いんですけれども中身を見ていただくといろんなデータベースからこれ情報これおみむから情報を取ってきたよとか HPO から情報を取ってきたよとかですね GTR というところから情報を取ってきたよって出てますので。 複数のデータベースの情報を統合した統合データベースになっています。で、これらの情報はダウンロードしてえっ、ー、と二次利用することもできます。で、それに対応するデータベースとして、これは私たち作っているんですけれども、難病データってのます。これはあの難病に特化しているんですけれども、難病に関する情報っていうのをですね、えっ、ー、と統合してえっ、ー、と提供していますので、これはまあ、今まだ開発段階ですけれども。 難病に関してはまあいろんな情報、国内外のデータベースの情報が統合的に検索できるようなえっとシステムにしていく予定です。でえっ、ー、とですねもう少しですけれどもあと Kaggle d i s も非常によく使われているツールあのデータベースでえっ、ー、とこれも日本語で検索することができます。で日本語のえっと疾患情報が出てきます。 あとですね、この難病情報センターと小児慢性特定疾病情報センターっていうのは非常によく使われているデータベースで日本語の情報がすごく充実していて患者さん向けの情報とあと医療従事者向けの情報に分かれていたりだとかしますのでこのデータベースも非常によく使われている日本語の情報を難病の情報難病ですね難病の情報を取るのに非常に有用なデータベースになっています。 DD レアっていうのは臨床試験の情報日本語を日本語で検索するのに役立ちますしあとこれはですね鳥取大学が提供を始めている遺伝学的検査の検索システムっていうことでどこの施設でこの難病の検査をしてくれるのかっていうのを全部検索することができますで以上になります。